皆さん、こんにちは。ST マイクロエレクトロニクス株式会社、システムソリューションラボの山田康弘です。よろしくお願いいたします。この度は、汎用マイコンでゼロから作る高性能モーター制御システムのウェビナーをご覧いただき、誠にありがとうございます。それでは、早速始めていきます。ウェビナーの概要になります。 目的は、ベクトル制御を用いた、ブラッシュレス DC モーター制御の開発方法の解説になります。対象の方は、初めて高性能モーター制御を開発される方、また、汎用マイコンでベクトル制御の開発を検討される方になります。キーワードとしましては、モーター制御開発、ベクトル制御、汎用マイコン、開発キットになります。 アジェンダです。セッション1では、モーターの分類とシステムです。セッション2では、ベクトル制御の理論とそのアドバンテージについて解説します。セッション3では、ハードウェアからソフトウェアまで、充実したモーター開発エコシステムのご紹介です。セッション4では、モーター制御にさらなる革新をもたらす最新半導体製品のご紹介です。 セッション1モーターの分類とシステムです。電気的モーターの分類になります。右側のツリーズがモーターの分類を表したものです。そしてモーター分類の色分けは水色の枠が演算量が少なくデバイスが基本的な AD コンバーターと PWM で構成できるものです。 紺色の枠は制御が複雑で演算量も多くなりデバイスにも3層タイマーと同期した AD コンバーターが求められる分類になります黄色い枠は ST の汎用マイコンのソリューションが対応している分類になりますそして ST のモーターコントロールソフトウェア開発キットは同期モーターの中の PMSM 三層永久磁石同期モーターとブラッシュレス DC モーターに対応しております。特にこのウェビナーでは三層永久磁石同期モーターのベクトル制御にフォーカスします。PMSM と BLDC モーターの概要になります。まず PMSM です。ステーターは三層のコイルになります。 ローターには永久磁石を格納し永久磁石をローターの表面に格納した SNPS とローターの内部に格納した IPM に分類されますステーターの0時周波数はローターの電気的速度に同期する必要があります回転運動ではモーターの各層に右の図のような正弦波状の逆気電力 バック EMF を発生させます。駆動方法としては制限波状の送電流により最高のパフォーマンスを発揮します続いて BLDC モーターになります基本的には PMSM と類似しています回転運動では右の図のような区形波状の逆気電力を発生します駆動方法としては 区形波状の電流により最高のパフォーマンスを発揮します。続いて、モーター市場の傾向として、バッテリー搭載 DC モーターのアプリケーション増加について紹介します。まず、DC モーターは、ブラシ付きからブラシレスに移行しています。また、コード付きからコードレスにも移行しております。これらの傾向により、 搭載される半導体製品の数が増加しています。また、搭載するバッテリーの大容量化に伴い、高出力、高電力化の傾向もあります。パワーツールやハンディの掃除機などです。そして、それに伴い高性能な半導体製品の需要が増えています。さらに、新しいアプリケーションが登場してきています。 電動バイクやドローンなどです。す。それに伴いい半導体製品の需要も増えていますこのような市場の後押しもあり半導体メーカーはモーター向け製品の開発を積極的に進めていて近年革新的な半導体製品がリリースされておりますセッション2「ベクトル制御とは?」です。 ベクトル制御の概要になります。ベクトル制御は、誘導器の二次磁束鎖光ベクトルを一次側から制御することから、英語でフィールドオリエンティッドコントロールと呼ばれています。モーターは3層の電流をモニターし、DQ 座標系の電流パラメータ変換、クラーク・パークを行います。そして機体の電流値になるようにフィードバック制御をかけ、 出力する PWM のデューティーを調整します。ステータの次回ベクトルは、ローターの次回ベクトルに対して90度を維持するように制御します。続いて、ベクトル制御のアドバンテージになります。まず、低速から高速までの過渡動作時でも高いエネルギー効率を達成することができることです。また、 変動に対して応答性が高い速度制御が可能な点ですそしてトルクと磁束がともに独立した制御ができますさらに右の波形の比較の通りモーター駆動電流が制限波のためアコースティックノイズが低減できて静音性が高いことです最後に 動的な電気的ブレーキをかけれること、回生エネルギーを回収できることが挙げられます。このようなアドバンテージからベクトル制御の導入が進んでいます。セッション3、ハードウェアからソフトウェアまで充実したモーター開発エコシステムのご紹介になります。ST が提供するベクトル制御用 モーター制御開発エコシステムです。開発エコシステムは、ユーザーの開発を促進するため、5つの技術要素で構成されています。左から、モーター制御を担う、汎用マイコン半導体製品の提供になります。続いて右側の駆動部を担う、パワーモジュールとディスクリート半導体製品の提供になります。 下に行っていただき豊富な開発ボードになりますマイコン搭載の制御ボードからディスクリート搭載のパワーボードまで各種揃っています中央はベクトル制御などのアルゴリズムのファームウェアライブラリーになりますそして最後にソフトウェア開発キットのモーターワークベンチです ST のエコシステムを用いた モーター制御開発の6つのフローになります。まずはモーターとボードのハードウェアのセットアップです。ボードは ST の評価ボードでも、ご準備されたカスタムボードでも、そのどちらとも対応しております。そして、モーターの電気的、機械的パラメータの抽出になります。ここで便利なツールとして、ワークベンチにも入っている モータープロファイラーを使えば短時間に自動でパラメーターを抽出することが可能です。続いて、モーターワークベンチを用いたシステム設定です。モーター制御の仕様を入力していただき、システム構築をしていきます。それから、プロジェクト設定です。CubeMX でマイコンのコンフィグレーションを行い、ID で ファームウェアのコンパイルとマイコンへのダウンロードを行います。そして実際のモーターを駆動してのチューニングになります。この際、モーターワークベンチは状態モニターやスムーズなパラメータ変更に役立ちます。このような手順を踏んで実際の試作開発に入ることにより、はじめから完成度が高い試作品を作ることができます。 続いて、モーター制御用評価基盤のご紹介です。ST では、用途に合わせていろいろな種類のボードを準備しています。まずは、制御ボードとパワーボードが分かれていて、モーターに合った最適な組み合わせにしていただけるものです。次に、インバータ一体型評価ボードになります。このボードは、より実仕様に近いものになり、部品点数やサイズの推定や、 発熱やノイズなどのの問題の検証にに、も役立ちます。す。最後にモーター制御キットですこれは制御ボードとパワーボードに加えモーターまで付いたオールインワンのキットです。これだけあればすぐにモーターを回すことが可能になります。STM32 のモータープロファイラーの特徴です。この特徴は、 電気的、機械的パラメーターの自動測定が可能なことです。また、ベクトル制御の電流レギュレーションとセンサレスアルゴリズムのセットアップが可能です。モーターと ST の評価ボードをご準備いただくだけで、追加のハードウェア及び設備が不要で、1分以内でモーターを始動することができます。推定されたパラメーターは、モーターワークベンチで使えます。 ユーザーの方がご準備いただくパラメータはモーターの極追数だけです。次にモーターワークベンチ GUI の紹介です。この GUI はモーターセル用 STM32 ソフトウェアライブラリーを設定するための専用 PC ソフトウェアです。ST マイクロエレクトニクスのウェブサイトから無料でダウンロードできます。 使い方の流れとしては、ニュープロジェクトを選択していただき、モーターの種類と ST の評価ボードまたはユーザーカスタムボードの情報を入力します。そうすると右のメイン画面が出てきますので、そこでモーター制御の仕様を入力していただくことになります。次にモーター駆動のチューニングになります。プロジェクト作成後、ファームウェアのコンパイルとダウンロードをすると、 実際のモーター動作検証に入ります。GUI でモニターのスライドを選択すると、右のようなベーシック画面が出てきます。この画面で、モーターのスタートとストップ、それからリアルタイムでのスピード、パワー、バス電圧、温度、オルトステータスが確認できます。また、モーターのスピードをプロットすることもでき、モーターの起動時間や、 速度の応答性などを確認することもできます。最後にオンラインツールの STMC Suite のご紹介です。これは ST の汎用マイコンエコシステムのモーター制御リソースに簡単にアクセス可能なサイトです。その他にも ST が開催するイベントセミナーのお知らせや最新のリリースニュースが掲載されています。 セッション4モーター制御にさらなる革新をもたらす最新半導体製品のご紹介ですまずは拡大し続ける 32bit 汎用マイコン STM32 のポートフォリオのご紹介になります STM32 ファミリーは全て ARM の c o r ッ t e x アを搭載した製品となっておりまして現在 18シリーズのラインナップがございます。コアの種類としましては、マイコンでは Cortex-M0 から Cortex-M7 まで、プロセッサーでは Cortex-A7 を搭載した製品がございます。STM32 マイコンは、現在、ハイパフォーマンス、メインストリーム、超低消費電力、ワイヤレスの 4つのカテゴリーの製品展開を進めております。モーター制御に最適なシリーズはメインストリームマイコンのアナログ機能が強化された STM32G4G0 シリーズになります。ST ではお客様への安心として STM32 ファミリーの全ての製品において毎年1月に 10年を数える起算日が更新される10年長期保証をお約束しております。モーター制御アプリケーションに最適な STM32G4 シリーズです。まずコアは ARM ア CoreTex M4 170MHz でベンチマークでは213ドライストンミップス550 コアマークを達成しています。一番の特徴が統合されたアナログデジタル機能を搭載していることです。オペアンプ、コンパレーター、タック、12ビット AD コンバーターを搭載しております。さらに、PWM でのモーター制御に適した高機能、高分解のタイマーを持っております。また、 機能安全とセキュリティも強化していてデュアルバンクフラッシュやセキュリティ保護可能なメモリーエリアなどもありますそしてポートフォリオとして既存の STM32F3 シリーズのポートフォリオを保管していることや幅広いピン数のパッケージラインナップマイナス40度から85度または125度までの 同層温度、選べるフラッシュメモリー容量を準備しております。続きまして、3層ブラッシュレス DC モーター制御のための統合ソリューション、マイコン内蔵モーターコントローラー STSPIN32G4 の紹介です。この IC は、モーター制御に適したマイコン STM32G431 と 三層ゲートドライバーをワンチップにしたソリューションです。三層ゲートドライバーは、動作電圧範囲が 5.5V から 75V、ゲート駆動電流が 1A になっています。また、出力電圧設定可能な DC-DC コンバーター、3.1VLDO を内蔵しており、電源関連の周辺部品を削減することができます。 さらにパッケージは小型 QFN9×9mm と基板の小スペース化に貢献します。3層ブラッシュレス DC モーター制御のための統合ソリューション STSPIN32F0FAMILY になります。先ほどの STSPIN32G4 同様にマイコンと 三層ゲートドライバーがワンチップ化された製品になります。モーターの用途によって使い分けるため、ゲートドライバーの耐圧を 45V、250V、600V の3種類準備しています。そのため、対象アプリケーションが幅広く、コンプレッサー、ポンプ、ファン、電動工具、掃除機、 産業オートメーション家電ドローンなどになります小型 QFN パッケージでシステムを小スペース化3層ゲートドライバー ST ドライブ101のご紹介になります基本仕様としては動作電圧範囲が 5V から 75V ゲート駆動電流が 600mA になりますそして 12V の LDO やブートストラップダイオー像を内蔵しております。また、調整可能なデッドタイム、短い電波遅延、各種保護と機能も充実しております。パッケージが超小型 QFN4×4mm のため、基板の小スペース化に貢献します。続いて、 パワー部のディスクリート半導体製品のご紹介になります。まずはトレンチゲートフィールドストップ技術の IGBT シリーズです。シリーズの耐圧は600、650V と1200、1250V になり、それぞれ幅広い駆動電流をラインナップしています。ST の IGBT の特徴としまして、高い スイッチング周波数まで対応していることが挙げられます。また、対応するアプリケーションによってシリーズが分かれていますので、用途に合った IGBT を選択いただけます。続いて、スーパージャンクション技術搭載の高耐圧 MOSFET シリーズです。ST はスイッチング効率を高めるための低い音抵抗と 少ない規制容量の高い技術を持っています。耐圧は 600V から 1700V まであり、用途によって製品シリーズが分類されています。モーター向けには、ファーストリカバリーダイオードタイプの DM6 と DM2 が適しています。最後に、パワー部のパワーモジュールの紹介になります。 アプリケーションの電力によって2種類のパワーモジュールを用意しています。3kW までは3層ゲートドライバーと6個のディスクリートで構成されるスリムインテリジェントパワーモジュール、いわゆる IPM です。また 5kW 以上は6個のディスクリートと周辺部品で構成されるエイスパックパワーモジュールになります。 まずスリム IPM はデバイスを IGBT と MOS から選択可能で幅広い駆動電流の製品群を持っています。またエ s p a c クパワーモジュールはデバイスを SIC MOSFET、IGBT、MOSFET を選択可能でコンパクトで拡張性の高いパッケージが特徴です。長時間 ウェビナーをご覧いただきありがとうございました。ST ではモーター制御システムの開発に役立つ様々なソリューションを多数提供しています。詳細については ST のウェブサイトも含めご参照ください。どうもありがとうございました。